今度は俺様の入れた茶飲んでくれいやよ拾った葉っぱのお茶でしょ生ですかでも湯飲みの中に何か浮いているわおおそれって茶柱俺の地元じゃこの茶柱が立つと縁起がいいって言われてんだぜあつまりアズラ鳥の鳴き声は鍋で煮えるってことかいや俺の知ってることわざならイワシの頭も新人からってことだなっていうことは考えるよりガングリオンってことかじゃなくて 当たるはっけ当たらぬもはっけ的なああ疑うべきベルベは知るから違うかいや待てばカイロの日よりありというかなら儲け話の陰にデリデリでありだな手より一富士二高三夏びどうったら今一歩のギルティーラウだろうがというかむしろカ宝は寝て待て棚からボタモツ意外といけるわねこの茶柱茶柱は食うもんじゃねえ次回少女の福音 拾った葉っぱ汁でも飲みながら見るがいいわ。